みなさんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター講師ーの瀧澤でございます。初心者の向けのカノンロック講座ということで、なぜか今更カノンロックという曲の解説をしております。この2本目の動画では、イントロとリフが終わって、ター音が始まるところからスタートして、サビまで行ってみたいなと思いますので、よかったらシャチャレンジをしてみてくださいませ<笑>え。前回はこのところまで行きました。で、そのあ、えー、と、普通にもうここら辺はロングトーンをするだけです。 こんな感じで。ただ、まあ、ロングトーンなので、平、え、坦、ーね、に伸ばすのではなくて、自分なりにビブラと入れながら弾いていってあげるとよいかなと思います。それで、また覚 え, 覚えておくと面白いテクニックとしてはチョップというのがあるんですけれども、左手の薬指で2弦の19フレットを押さえるじゃないですか。で、この余っている人差し指と中指でこの全部の弦を軽く触れるわけですよ。で、この状態で・・・・ ピッキングを6弦側からバリバリバリバリとやっていくんです。そうすると、2弦だけ弾いた状態よりもなんかちょっとこの音に迫力が出るわけですね。こうやって弾くんじゃなくて、まあ、すごいビビタル差ですけれども、何となく違いはわかりますでしょうか。まあ、こういったものも入れながらロングトーンしていくとよいかと思います。 く余計な音を出さないように、ミュートとかも気をつけながらやっていただくとよいかなという感じです。それで、まあ、ここから伸ばす。で、なんか僕はここの17フレットの音を。 なんか短く切るとなんかちょっと格好悪いというか、なんかすごい寂しい感じがしてしまうので、他の方々はなんかこの14フレットを短く切っているんですけれども、僕はできるだけ伸ばすようにしてます。<音声>あその辺は皆さん、のお好みで調整をしてみてください。なんかここで切ると寂しい気がしてしまう。それで、15フレットに行って、で、この15フレットを直径にして、下ろして、で、14フレット、14フレット。それで、ブリッジミュートを軽くかけて、 12フレットを2回弾くと。それで、その次、16フレットからこ<音楽>、こんな感じで。こんな感じで、1四4フレットも軽く衝金をすると。という感じです。 最初のうと<音声>この15フレットのチョッキングに関しては、これは全音チョッキングなので、15フレットの音を上げて、2フレット上の音を目指したいんです。ここ。 こんなそれで、でもその今のところの14フレットに関しては半音チョーキングなので、1フレット上の音を目指したいんです。14フレットを弾いて、1フレット上の音、つまり15フレットの音を目指したい。ここ。これでは行き過ぎだし、これでは足らない。いい感じで15フレットの音程を探して、耳でこの辺か。 この辺かこの辺かというふうに調整をしてみてくださいませ。<音声>そのぐらいです。でも、この辺は普通に楽譜通りに弾けば、まあ、それっぽくなるんじゃないかなと。そんな難しいところとか、気をつけるところとかはなさそうな気がします、ね<音声>で。その次、14フレットをーチョーキング半音チョーキングしなきゃいけないんですけれども、ちょっと普段、人差し指でチョーキングすることはまずないんですが、ここだけちょっと。 しびチョッキングをしてみておりますしてみておりますします人差し指でチョッキングすることってそもそもあんまりないと思いますでもここは頑張るところですでこういった感じでここは全音チョッキングですで最後に全音チョッキングして リブラードをかけながら弾いていくという感じでしょうか。<ス>えー、そんな難しいところはないと思うので、サクサクいきましょう。えー、次は・・<ス>・。っていうところ。 9、7、5、7を振って、で、ここの6フレットをピッキングハムミックスして、<音楽>まあ、こんな感じで弾いていきます。で、また7フレットから、 ここはちょっと頑張りポイントです。今度ころ。人差し指で7、7、7ともう3箇所同時に押さえてしまって、でできればもう全部押さえパンスにして、こうやってやるんじゃなくて、一本一本音を途切らせられるとなお素敵です。で小指あたりで10フレットに飛んで、 そで、そのままままフレットまで飛びます。スライドします。これが行き過ぎてしまったりとか、足んないとかになってしまわないように、いい感じに14フレットで止めましょう。で、2弦の10フレットを。 チョーキングすると。タれだけ手が当てたと、のの後に薬指でここに行くのでちょっと難しいんですけれども、薬指が一番チョーキングしやすい指なので、ちょっと急いで頑張って、えー、ここの10フルトに飛びたいです。こんな感じで。それで、8フレットで弾いて、またパニアして。 いいていくと。フルピッキングでもいいですし、<音楽>途中でそのプリングとか入れてもいいですし、<音楽>でこの辺は、まあ、お好きに弾いてみてはいいんじゃないでしょうかという感じです。でそこから7フレットからグーッ<音楽> というようなスイープに移るんですが、これはまあ普通にもう修行という感じです。すげえむずいと思います。<笑>もうこの7フレットからさりげなく12フレットに行って、<笑>でその後にこのコードを作るような感じで、それぞれ必要な指を必要な弦に置いていくような感じです。<笑>で、これ、スイープなので、ピッキングがこうババババッと。 なんか流れる感じで、吐く感じというしていくわけですよ。一本一本こうパンパンパンパンパンパンっていくんじゃなくて、ぐわっと行くんです。それで、そのぐわっと行くのに合わせて左手を運死していくと。正直、これはかなり難しいのであの、初心者の方はあっさり諦めたほうがよいかと思います。諦めるというか、ちょっとここは、まあ、保留にしようとううしたほうがよいかと思いますが、 えーまあ、チャレンジしてみても面白いんですけれども、ちょっと時間がかかると思います。で、このンといったら、そのまま16フレットかな違う。17フレットある。で17フレットからうと、人差し指にこのプリングをして、中指とかで3本弾いて、小指で16フレットに行って、12フレット。 こういう感じでスイープをしていきます。で、人差し指で16フットまで行って、次はここからですね、21フットから。で、また戻る。えっと。で、こうすおこんな感じ。 ですなんかうまく弾けているのかどうなるのか僕もよくわからないんですけれども、とりあえずスイープのコツとしては、そのタイミングを合わせるということが一つです。左手のタイミングと右手のタイミングを合わせると。これはかみ合っていないと単なるその、ね、バ, ッバツバツバツバツというそのブラッシングみたいな感じになってしまうので、<笑>できるだけタイミングを合わせるように心を分けましょう。それで、あと、裏合わせというわけじゃないんですけれども、近道としては、一番低い音と高い音だけははっきり出すというのが結構大きなポイントだったりとかします。 あの正直なところ、まあ、こんなこと言ったらまた怒られるかもしれないんですけれども、真ん中ら辺の音って割とどうでもよくて、一番低い音と一番高い音がはっきり出ていれば、なんかそれっぽく聞こえてしまうんですよ。すごい極端に悪くやると、こことここだけ出ていれば、真ん中の音全部これしかやってないんですけれども、なんかそれっぽく聞こえませんか 感じで、今高い音と低い音しか出してないんですけど、なんかそれっぽく聞こえますよね。うん、こんな感じで。なんで、まあ、裏技ってわけではないんですけども、なんか近道としては、それっぽく聞かせる、近道としては、低い音と高い音ははっきり出すっていうふうに心がけると、うまくまとまるのかなと思います。で、まあ、なんちゃってスイープみたいな感じになっちゃうかもしれないですけども、まあ、なんちゃってはね。 誰でも経験するところなんて、なんちゃってスイープができたら、うん、ちゃんとはっきりと音が鳴らせるように練習というステップアップが良いかなと思います。うん、自分もできているのかどうかって言われると、ちょっとわかんないですね。なんかこんな感じでやっているだけなので、うん、スロー再生とかすると、実は全然できなかったりするかもしれません。できなかったらごめんなさい。先に謝っておきます。滝沢はごまかしスイープかもしれない。えー、そんな感じです。 それで、その後テーマに行きます。テーマのところは、いい感じでこのポジションがまとまってくれているので、人差し指は14フレット担当、中指は15フレット担当、薬指は16フレット担当、小指は14フレット担当という感じで弾いていくと綺麗でいいかなと思います。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。この指がここの担当ポジションから外れないようにして弾いていきます。 で、唯一、チョーキングをするので、ちょっと担当ポジションがずれて、<音楽>まあ、こんな感じで弾いていきます。ピッキングとしてはダウンピッキングだけでもいいですし、オルタネイトでピッキングでもどっちでもいいと思います。ただ、まああのー、あんまり。 早くないテンポといいますかその、ね、無理じゃなければダウンピッキングだけでやったほうが多分ピッキングを安定するし、リズム安定するので、まあ、最初はダウンピッキングだけでやってみるとよいかなと。これがテンポ200に近くなってくるとオルタネーネイトで弾いたほうがやりやすいときも出てくるかと思いますが、まあ、本当にやりやすいほうで大丈夫という感じですで。これでとりあえずざっくりと・・・ カノロックの解説を終わりにさせていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。まあ、楽譜と違うところは結構あるかと思います。特にそのスライド、ハンマリング、プリングの入れ方について。あのこの楽譜自体、普通にインターネットに転がっているこのよくあるこのカノロックのタブ譜。この楽譜自体そんなに正確なものでもないにてあので、この楽譜にこう書いてあるからこうしなければいけないという概念はちょっくら捨てたほうが何かとよいかと思います。 何度も言っているように、その自分のやりやすいポジションにしちゃったりとかするのは全然ありですし、プリング・ハンマーリングを自分のやりやすいところに入れてしまうのは全然ありですし、フルピッキングで書いてあっても、プリング・ハンマーリングを使っているところはたくさんあります。逆にそのハンマーリング・プリングで書いてあるけれども、実際、ピッキングしているところもたくさんあります。なんでまあ、ね、そので、柔軟な発想で、こんな感じがやりやすいから、こんな感じの音がやりやすいから、俺はこうやっていくぜという感じで、まあ、自由な発想で楽しんでいくといいかなという感じでございます。<笑>では、ちょっと最後に私が。 私の運指でちょっから弾いてみますので、えー、よかったら参考にしてみてくださいませ。こんな感じで弾いているやつもいるんだという一つの参考資料でございます。<笑>え 感じでこの可能画講座を終わりにさせていただきたいと思います。参考になれば幸いでございます。えー、あまりうまく弾けてなくて申し訳ないですえー、皆さんもこうならないように頑張って練習してみてくださいませ。それでは違う動画でお会いいたしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。<笑><笑>